ハニューは攻める。世界最高得点を連発した集中力と精神力。ご視聴ありがとうございます。早速、今日もハブ選手のファンへ情報をご提供させていただきます。数々の快挙を達成し、男子フィギュアスケートを牽引するハニュー 常に挑戦を続ける桁外れの精神力と自らの理想を果敢に追い求める情熱を持つアスリートの進化の歩みを振り返る。世界の公敵主との歴史に残る戦いや王者が切り開いていく未来を長年密着取材を続けるベテランジャーナリストが探っていく。2014年ソチ五輪で金メダルを獲得した羽生譲るは 五輪王者だからこそ進化した姿を見せたいと考えていた。2014から15シーズンはフリーのみならず、ショートプログラム、SP でも基礎点が上がる演技後半に4回転ジャンプを入れようとしたが、グランプリ、グランプリ、シリーズ初戦中国杯の直前、練習での激突事故、全日本選手権後の緊急手術などで実現できなかった。そして、 バラード第1番と単調を継続すると決めた15から16シーズン、ハブは再びその挑戦をした。だが、シーズン2000目のスケートカナダまでは、演技後半の4回転は難しいという先入観にとらわれ、苦しんだ。スケートカナダは SP で6位と出遅れ、フリーも休養からの復帰戦だったパトリックちゃん、カナダに4点弱及ばずに、その悔しさが、 ハブの心に火をつけた。もし後半の4回転ができても、それは前、14-15 シーズンにやっておかなければいけなかったこと。それでは進化を目指すとは言えないと考え、SP で4回転を2本の構成にするという攻めの姿勢に転じた。NHK 杯では、 4回転サルコウと4回転トーループプラス3回転トーループを前半で続ける構成に挑戦。ノーミスの滑りで歴代世界最高得点となる 106.33 点を獲得し、もやもやしていた気持ちを吹き飛ばしたのだ。その納得の滑りは挑戦する意識が成し遂げたものだった。最初の4回転サルコウの着氷ではつんのめるような形になりながらも、 なんとか踏ん張ったが、それは攻めの意識がもたらしたと言える。その勢いは翌日のフリーにもつながった。後半の4回転倒ループプラス3回転倒ループを成功させるノーミスの演技で、史上初の合計300点突破となる歴代世界最高得点の 322.40 点で優勝を果たした。それから中1週で臨んだグランプリファイナルで、 ハブは歴代世界最高得点を再度更新した。これは NHK 杯の記録とはまた違う意味を持っていた。大会前1ヶ月間みっちり練習に打ち込むことができた NHK 杯と違い疲労が残る中での戦いだったからだ。スペイン・バルセロナで開かれたグランプリファイナルでのハブの演技はすごいとしか言いようのないものだった。 公式練習では4回転トーループが決まりきらない状態で6分間練習でもその不安を引きずっていたが本番は関係なかった意外と緊張していましたでも自分に緊張感があるということを認識していてそういう状態ではどうしたらいいんだろうと考えながら滑れたと思いますただショートの演技に入る前は会場のモニターを見て演技に入るまでの 時間があと1秒しかないと焦りましたけど、SP 冒頭、練習でも成功率が高かった4回転サルコーをパーフェクトに決めたハブ。次の4回転トーループプラス3回転トーループの連続ジャンプはこの日一番と言える綺麗なジャンプ。この2種類のジャンプは共に9人中8人のジャッジが人用意、出来栄え点、加点で満点の3点をつけた。 それで気持ちが乗ったのか、ハブの演技は力強さと迫力に満ち溢れたものになっていった。スピードに乗って回転したスピンはすべて最高レベルの4。後半に入ってすぐのトリプルアクセルも難なく決めた。ステップもハブ自身はレベル3だったのでそこが反省点と振り返ったが、力強く踏み続けた。14年ソチゴリン SP のパリの散歩道で感じたような、 自信に満ち溢れた演技。終了直後、ハブもうっすらと満足の笑みを浮かべるほどだった。演技構成点は、最低がトランジション、要素のつなぎで 9.61 点。動作や身のこなしのパフォーマンスは8人のジャッジが満点の10点をつけて、振り付けと曲の解釈は9点台後半の得点だったが、ジャッジ6人が満点をつけていた。バラード、 第1番と単調は1年間しっかり練習してきましたし、NHK 杯でノーミスで滑ってやっと自信もついたところです。やっぱり曲を聴き込んできているというのはすごく大事ですし、これまで積み上げてきたものは絶対に無駄ではなかった。加えてジャンプも不安がないとは言わないですが、一つ一つがしっかり決まっていたから、より自分がピアノの曲に乗っていけた。 ジャンプはもちろんスピンやステップも曲の一部として決まっているからこそ評価をもらえているのではないかと思います。NHK 杯のフリーで自分の心の中に芽生えてきた緊張感との付き合い方のコツをつかんだハブ。選手は一度完璧な演技ができてしまえばどうしてもそれを再現しようという意識になり心のどこかに守りの気持ちが生まれてしまうものだ。だが 彼は攻め続けることで守りの意識を吹き飛ばしている。このグランプリファイナルの SP でハブはまた一つ別の次元へと進んだ。SP 前日の公式練習では疲労が蓄積しているのは明らかだった。NHK 杯後、バルセロナに出発するまでは中8かしかなく、ハブ自身調整をしっかりしなければと意識していた。公式練習後には NHK 杯の高揚感のようなものはないですね。ファイナルまでが短い期間だったからなのか、NHK 杯が終わった直後は、これからはこの得点を意識するだろうなと思っていましたが、今は最高得点も特に意識していないし、演技に対する期待感もあまり感じていないです。非常に集中した、いいコンディションだと思いますと話した。歴史に残る得点を記録したことで、 周囲からは、さらなる高得点を期待されることは承知していた。だが、ハブはこのように話した。ここ、グランプリファイナルでは NHK 杯の時のようなテンションでいかなくてもいいのかなと思っています。この会場で行われるこの大会、この試合でできるコンディション作りや集中の仕方をうまく引き出せればいいかなと思います。頭の中には、 どこかに NHK 杯の高得点のことが残っていたはずであり、期待を感じてプレッシャーもあっただろう。しかし、ハブは、それを心の片隅にしまい込み、もう一度冷静になろうと努めた。そうした精神状態だったからこそ、挑戦の姿勢を前面に出した NHK 杯とはまた違う、完成度の高い演技ができたのだろう。 9人のジャッジが提示した演技構成点5項目の得点は、半分近い項目で 10.00 点が提示され、合計も満点に 0.86 点足りないだけの 49.14 点と高かった。NHK 杯とグランプリファイナル、違う精神状態の中で共にノーミスの演技。そうした経験をして、ハブは4回転2本。 後半にトリプルアクセルを入れる難度の高い構成のプログラムを自分のものにした。2015年12月の記事、羽生譲る、またい次元へ。ファイナル SP の世界最高得点演技を分析。ウェブスポリバーを再構成、一部カフご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。